シェルターうっつきました。泉プレイグだからきっと終了。とりあえず近場から回そう。クローデットハロウィン仕様なの光ってるね。いいでしょう。反対側に仲間いるなー。誰もチェイス始まってなさそう。 フローデッドがバレたねあれ汚れてないいや汚れてたチェイス始まってるし触るかいやエラクション強いなせっかく汚れたのに救助しないとあの発電機は回せないな 間のうちに救助するかうわくエンてンからゲロが映ったわなんかごめんあとは任せたわえああスプバすんめのためかな 通り道だしエネルギーもらっとくか汚れてない発電機だけどこの発電機で い, いやあ悶絶忘れてた。 次は僕だ 発電機ごめんここ回してるからすぐ離れよう。 発電機つけてくれたからさっきの場所行けるもしかして奥にまだ発電機ある エルーズの発電位置全然わからないおおナイスみんな<笑>二人の方にまっすぐ行った 逃げましょありがとうみん先に洗い流しちゃおう今誰が追われてるんだろうメグがゲート開けてくれるなら僕はカバーだいた 脱出だー。